下腹が気になる方におすすめなドラゴンフロッグというのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることでクランチの状態から手を万歳するだけで簡単に下腹に効くやり方が分かってきます。なかなか下腹が凹まない。腹筋をしても下腹に効いた感じがしない。そういった方におすすめなやり方になります。最後まで一緒に頑張ってみましょう。はい、皆さんこんにちは。タートルです。 今回ですね、下腹鍛えるのにおすすめなドラゴンフロッグを紹介していきます。とってもシンプルで簡単に下腹に効くやり方になります。たったの5回 なんですけども、今回は、しっかりやりたいよって方のためにですね、3セット一緒に頑張ってみましょう。しっかり3セットやることによって、姿勢の改善、食後に出やすいお腹、気になる下腹ぽっこりが改善されてきます。今回できれば、ああいった、バーベル、ケトルベル、もしくはペットボトルなどがあれば用意しておいてください。もしない方は、スマホ持ったままでもいいです。ある方は、しっかり効かすことができるんで、活用してやってみましょう。それでは紹介します。まず、下腹に効かすポイントとしては、 腰を丸める、お尻を締めるっていうことが大切です。その意識を行いやすするために、まず、キャットバックを20秒間ほど一緒にやりましょう。スマートフォン、顔の前を置いて、四つん這いになります。ここから、通常ストレッチをする場合は、そって丸めてっていうことを繰り返すんですが、今回は、緩める、締める。緩める、締めるっていうだけです。このしっかり、 腰を丸めてお尻をギュッと締めるね。この腹筋がすごく大切です。これを意識しながら20秒いきましょう。スタート。ギュッとね。肩甲骨を持ち上げるんではなくてお尻を締める。こういう感じです。お尻をギュッと締めてお腹をへこませて腰を丸めます。ギュッ。ギュッ。オッケーです。 今のをしっかり意識して行っていきましょう。はい。続いて物を使うんですけども、ペットボトル、もしくはバベル、持ってる方はケトルベル。これは 8kg になります。なければスマートフォン、持ったまま行います。私は今回このケトルベルを持って行います。まずやり方のポイントとしては、クランチの状態から膝を開きます。このように、足をつけたまま膝だけパカッと開きます。クランチから膝を開くことによって、 腰が床につくと思います。腰が床についた方が腰が丸まりやすくお腹に効きますんで、しっかりね、腰を床につける意識をしてください。スマートフォン、またはおもりを持ちます。ここから息を吐きながら、ゆっくり万歳していきます。寝たままです。手が後ろに行った時に、手の重さでお尻を少し、このようにね、このくらい。 お尻を締めます。さっきのキャットバックと一緒です。キャットバックでお尻を締めるイメージをすると、お尻が少し持ち上がります。ここで下腹にしっかり効かします。お尻をしっかり締めて、息がなくなったら体を起こします。一回やってみます。こういった感じです。 頭は寝たまま手がバンザイの時にお尻を上げる息がなくなった時に手を戻すといった感じで5回ですそれでは5回やっていきましょうスタート2回目 3回目4回目 オッケーーまあまあね辛いですよねこれでしっかりね息を長く吐く下腹使うってことをね意識してくださいあと2セットです頑張りましょうそれでは行きます膝開いてスタート2回目 3回目あつらくなってきた4回目ラスト はあ、はあ、えーはあ息がね上がってくるのに同じように10秒ぐらい吐いてるんでね死にますねこれ<笑>さあダスト3セットしっかりやることでねしっかり鍛えられますんで頑張りましょうさあ膝開いていきますスタート 2回目スタート3回目 4回目ラスト お疲れ様でしたいや今のねドラゴンフロッグどうでしたか重りがもし軽い場合あんまりお尻が上げれないと思うんでその場合は足を少し前に出してもらって同じようにお腹を縮めたまま足と手でお腹を引き伸ばすっていう感じで腹筋に効かしてくださいもしねある程度重いものを持ってるって方はしっかりねお尻が上げやすいので下腹に効きやすかったと思います今回の下腹の腹筋方法 足をね、動かしたり、上体を起こしたり、そういった難しさがなくて、手だけでしっかりね、腹筋に効かすことができるんで、まあ簡単で、お腹に効かしやすいやり方の一つとなります。しっかり下腹鍛えたいよ、お腹気になるよ、それ腰治らないよって方は、今回のドラゴンフロッグを3セット、何度も動画を見ながらやってください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、インスタの方は毎日アップしてます。 そしてインスタの方はカレンダーなどを配布してますのでそちらを活用してもらってスタンプを押すなどしてもらってまあメンションつけてシェアなどしてもらえると頑張ってる記録エクササイズアドバイスなんかもできますんで是非投稿の方もそちらでよろしくお願いいたします今回もご視聴ありがとうございました